これからもう真っすぐです ね, そうですね、うん 部の準備ができるまでもう少々お待ちくださいはい、それではもう一回行きますそれでは踊っていただきましょうレーダーマイカグラの皆さんですどう ぞ, どうぞ 千葉は、船橋、やんしゅうじす。それではります野連か指切りげんまん 是 的, 是的 向こう側「あんた行くならいつどこまでもさんず越えての果てまでもありゃ果てまでも」「男度胸なら五尺の空」 どこまでもあいがさかさえぞなちしまのまでもあげ あいたいよす